もうここまでにすれば、あ、よし、はあ、疲れた。ちょっと気分転換にお買い物でも行ってくる。スーパーに行くだ。ただいま。 じゃん<笑>匂いに吊られてさ、買っちゃった<笑>今日これ食べようで、今日は牡蠣を食べるよ牡蠣<笑>を食べようとちょっと飲む前に先に牡蠣を私はね、酢につけて牡蠣食べるのが好きなの牡蠣から出したら塩塩たっぷり入れて すごいたっぷりの塩で汚れを落とし、もう結構汚れほらちゃんと出る。見えてないね。これを何回か繰り返して洗った。綺麗に洗った。そしたらもう私はねここにお酢入れちゃう。うたっぷり。ドボドボ。 お酢をたっぷり入れて冷やしますかかそしたらちょっと今日はほかにも作ろうと思うんだけどとりあえず乾杯しよう見てー生ジョッキ缶久しぶりに買ったなんかさ大きいの出たんだよねもう私はちっちゃいのにした怖怖怖いいいおお 可愛 い, いなんか可か愛 い, いんだけどあやばいやばあぶれそうあぶれそうあ、んいい感じ<笑>それでは今日も乾杯ああおいしいおいしい久しぶりに飲んだけどめっちゃおいしいわやっぱおいしい よし、作っていこう、うん、前減っせっかくだからなんかさこのさつまいもの匂いにつられて買っちゃうんだよねうわーおいしそうはい久しぶりの芋だいただきます<笑>うんうんふ 外ビールもいけるなあとは、今日はもう作り置きのマカロニサラダと昨日の残り物でかんぺい焼き風を作ろうと思う止まらない<笑>じゃあちょっと準備します 肉とキャベツ、お塩胡椒で炒めたものお<笑>ちょ っ, と<笑>とっても分厚くなってしまったけれどもまあいいよこんな感じここにとんペ焼き風だからマヨネーズとソースをかけてよし プレ焼き風完成。今日の晩酌はこんな感じです。とんぺ焼き風マカロニサラダ。ごめん食べかけの焼きもすでしめた生ガキ生ジョッキ缶。それでは改めまして乾杯。 酢がきから食べようかな、お酢でさっきしめた牡蠣。お醤油で食べる。いただきます。うん。美味しい本当はね、一二時間ちゃんとお酢でしめたほうがいいと思う。身がきゅってしまって美味しいの。このお酢でしめる食べ方おすすめです。 トんぺヤックかはねこんな感じ、豚バラとキャベツが入ってます。いただきます。うんうんふん。<笑>ソースとマヨネーズが神だね。最<笑>高、はい、だわ。うんうんふん。<笑> ほなぁいしょあーなんとに疲れちゃったからさ。 <笑>乾杯あおいしいそうだ今日さ今日ね動画でお話ししようと思ったことがあるんだよ私の私の動画見てくださってる方ってすごい女の人が多くて、ね、だからこそこう動画でお話ししようかなと思って。 コロナ前まで2年に1回乳がん検診と子宮がん検診必ず受けててコロナになってちょっと子宮がん検診は受けたんだけど乳がん検診は受けてなくってあの何年ぶりだろう4年ぶりぐらいにね受けに行ったのはその結果がね出たんだけどなんかその3年前かな3年前なのか4年前なんだけど前受けたのがその時になんか経過観察 悪性じゃないので経過観察しましょうみたいになってるものがあってで今回また結果が出たのよ結果がねあのね結果から言うとあの悪性のものは今のとこありませんっていう結果だったんだけどえっとね3箇所3箇所ね私はね入管内入頭種と入選症3箇所ねあります なので、まあ、経過観察して私の場合は6か月後にまた来てくださいってなってるっていう結果がねあの、まあ、出ました父親も結果待ちしててもうやだね先に乳がん検診の結果が郵送で届いてとりあえず言っといてであの、まあ、大丈夫なんだってしたらほっとするしあの なんか何か悪性なものでも今の医療だと治るものもあるから行った方がいいよっていうのをちょっとお伝えしたくてそう私は6か月後にまた検診っていきます健康診断も行かなきゃな私。 健康診断は本当にコロナ前で止まっちゃっててあの受けてない本当はもうバリウム飲まなきゃいけない年齢なんだけどバリウムまだ飲んだことなくてバリウム飲まなきゃいけないから健康診断行きたくないなって思っちゃってるんだけど本当行かなきゃいけな い, いやだよねああもうやだでも受け受けない怖さより受けた方がいいと思うからね行ってこようと思う変な保険 変な保険っていうかさ、うん、保険をフルフルにつけて入るよりか、検査した方がいいなって、ちゃんと。で、最近思うようになりました。三十六歳です。<笑>こんな感じです。<笑>でうう検診にはい。 それ以外、脳と胸と子宮以外はちゃんとチェックしたことがないからあと分かってるのはコレステロール値が高いっていうことだけは分かってるコレステロール値が高いのでも遺伝なのデモとか言っていいのかわかんないけど遺伝なのみんな高いの<笑> 美味しそうじゃない。<笑><笑><笑><笑> なんか真面目な話になっちゃってごめんねなんせ今日いっぱい計算したから<笑>計算っていうかいろんな<笑>ものを整理して計算するっていう私が苦手としてる分野をやったもんで脳みそがなんかグググググググってなった<笑> これからも、あの健康にね、お互い気をつけつつ。乾杯しましょうね。失礼。<笑>もう最悪だよ。もう。<笑>あ、ちょっとお酒も出すはもう全然入ってない。<笑>それでは、今日も乾杯。今週も頑張りましょうね。